「いつまでもね聞こえない」あの時は願うてたでもあの願うの形は忘れてたあれは誰の音かなわかんないわかんないよどっちが